イイイいいだろう、貴様の罠にまんまと か, かってやる。完全タイトエラになるがいい。いけ 父さん<笑>父さんは逃がしてもこの俺は逃がさんぞジがちチうおーいセルに見つかったぞー完全体にはさせんぞ邪魔はさせんぞトランクス<笑>俺はそんなもの見たくない地獄のような未来は もうたくさんが追悪拳い、しまった<笑>目がはいよいよ完全体に変身か今度こそがっかりさせるなよ十八号を吸収されクリリンは怒りの拳をセルに向けるが 圧倒的な力で返り討ちにあってしまうトランクスが預かっていた戦図で一命を取りとめたクリリンは完全体となったセルの強さに驚愕していた完全体との戦いを望んでいたベジータは不敵な笑みを浮かべセルを挑発する落ち着きを取り戻したセルは挑発を冷静に受け止め ベジータとの戦いの幕を開けようとするのであった<笑><笑>しぶといなまだ辛うじて生きているようだお前を殺すぞセイトランクスの木が極端に小さくなった<笑>お前にもベジータにもずいぶん失望させられた。 もっと楽しめるかと期待したが。では、武道大会を開いてやる。ぶ、武道大会孫たちの木だ。あいつらもう部屋から出てきたのか。なんだとあれやっぱベジータもトランクスもいつをピカサナか。わかった。かっこいいやつをプレゼントしてやる。 かありがとうピッコロさん孫悟空かああそうだどうだここが世界の運命を決めるセルゲームのリングだ運命を決めるにしちゃせこいリングだ<笑><笑>そいつが完全体か そういういことだ試合には必ず出てやるそれまではもう誰一人殺すんじゃねえぞいいないい支援になりそうだなやれやれさすがのカカロットさんも部屋の過酷さにとうとう値を上げたかかもなだがこれ以上無理に来ていても。 つれだけで修行じゃねえ。でも、おめえたちがまた、あの部屋に入るのに文句を言ってるわけじゃねえ。まだ鍛える余地は残ってるみてえだし。なんだと気に入らんな。今の言い方だと、貴様の方が俺より実力が上だと言っているように聞こえる。あ、ずいぶん上だと思う。なにじゃあみんな、おたげ、頑張ろうな。 ブドウ大 会, 武道大会セルゲームまであと9日。 Ya Goku salió de la habitación y tiempo y todo. A ver, la cosa aquí es que ahorita van a darse cuenta que Goku no está en nivel 66 que tendría que haber estado. La cosa aquí es que se me borró la partida, así de sencillo, por accidente. Y tuve que jugar toda la historia el día de ayer. O sea, en un día me pasé hasta las Aresel. g Y voy a, no sé, creo que lo voy a dejar así a Goku. No nos s u b i r o s hasta el nivel 66 porque la idea es que voy a luchar contra Celia usando el Super Saiyan God y quizás el Super Saiyan Blue para darle una, una lección. Vamos a demostrar quién es el que tiene el poder aquí. Bueno, sin más preámbulo, s vamos a la historia. ¡Yapa! ¡Jibunchi la izbán! 悟空さん、修行さ終わったんだろだったらたまにはどっかにお出かけするべ終わったわけじゃねえけどまあ、いっかなら決まりだなせっかく悟空さんが免許も取っただし夫に大きな車でも借りて家族3人でご飯にでもドライブに行くだよそっかなんか準備はいるか持ってこう弁当を作りてえから肉と魚をいっぺい取ってきてほしいだ 肉と魚だな任しとけどんくり必要なんだそうだな欲しいのは欲しいのはこれで全部だよろしく頼むだよ父の弁当楽しみだなよしこれで全部だな取るか の集め頼むだぞ父弁当の材料こんなとこでいいかもう持ってきてくれただかさすが悟空さだ<笑>父の弁当楽しみだな<笑>腕によりをかけて料理するからちょっと待っててけろ お弁当も詰め終わっただうひゃーいい匂いがすっぞせっかくだし新しい料理に挑戦してみたべ料理の幅も広がったから期待していいだおーそりゃ早く食ってみてえな<笑>お弁当は目的地に着くまでお預けだべそんなら早く出発してだな みんなで出かけるのは久しぶりだから楽しみだな。父の弁当は楽しみだけど、この運転中の苦手なんだよな。みんなで均等運に乗っていったら楽なのによ。均等運で行ったらドライブになんねべ。それに車の方がムードがあっていいべさ。そんなもんかそういうもんだ。<笑>悟空さん。 初めて会った日に二人できんとに乗ったことを覚えてるだかもちろんだ馬し船を仮りに亀仙人のおじいちゃんに会いに行ったときのことだろなんだあの時きオラご空さんの後ろでこの人のお嫁さんになるしかないって思っただえっそうだったんかんだ今になってみるといい思い出だべ 結婚を約束した日から天下一武道会で再会するまでオラは悟空さんに会えるのをずっと楽しみにしてただお母さんお父さんと一緒にいられてうれしそうだなお父さんが心臓病で倒れている間本当に心配そうだったもんなそうだせっかくだからしばらく二人きりにしてあげよう あの僕ちょっと用事を思い出したから2人は先に行ってて僕もすぐ追いつくからえちょちょっとごはんちゃん大丈夫だよ目的地は分かってるし車より部空実の方が早いからしばらく2人でドライブしててよそそうけそれじゃあ悟空さん2人でドライブに出発するだ 分かったそれじゃごはんあでなうんごはんのやつなかなか来ねえと思ったらブルマンちに行ってたんかんだ今泊まってくるって連絡あっただよブルマさんちはお金持ちだからなきっとすごくおいしいもん食べさせてもらってるだよ悟空さん うらやましいんでねべかうらやましいっちゃうらやましいけど、オらには父の飯があっからな。やっぱオら、父の飯が一番うめえと思うぞ。そ、そうだかお、お政治でも、そうまっすぐ言われると、て、てれてしまうだよけえらんぱが。みんだけごくせふえあめん あ、あ、ご飯ご飯が家に帰りしばらく経った頃臨時ニュースをお伝えしますセルと名乗る怪物を倒すべく出動した王立防衛軍はセルの反撃を受け壊滅いたしました繰り返しそ、そんななんで 無駄に命を…シ <muchas> ー <muchas> <Cel, muchas>、sí.、ほら、ピッコロに用事ができた。<muchas> ちょっと行ってくる。ご、ごクさん、いっちまっ <maravilloso> ただ。ピッコロに用事ってなんだべさ、さ <muchas> あ。 んか一体どうしたピッコロ、おめえってまた神様と合体する命みてえに二人に戻れねえのか何俺、神様とピッコロが合体したからドラゴンボールが消えちまっただろなんとかドラゴンボールを復活させて、セルに殺されたたくさんの人間を生き消えらせてえんだ。残念ながらそいつは無理だ。 もう二度と二人には戻れん。そうでなければ神との合体をあれほどためらいはしなかった。そうか。やっぱダメか。そうだよな。うん。それじゃあさ、生き残ったナメック星人を地球に誘ってみるっていうのはどうかなもしずーっと地球にいてくれてもいいってことになればさ、 神様も復活そんでドラゴンボールも復活だなおおほらこれからちょっと行ってくる悟空は海王様の助けを借り新たにナメック星人たちが移住した星の場所を探し当てた新たなナメック星へ瞬間移動した悟空を待っていたのは 自分たちを救った英雄として歓迎するナメック星人たち悟空は地球の事情を話し新しい神様になってくれるナメック星人はいないか最長老ムーリに尋ねたムーリはそれなら敵人の者がいると悟空に紹介するその者とはイエスデンデン デンデーお久しぶりですピッコロさんちょっと待っててくれすぐにクリリンとご飯を連れてくっからなとはっへへこいつが新しい地球の神様だほほんとにデンデなのか久しぶりだななあおい信じられるか こいつがご飯なんだぜ。クリリンさん、ご飯さん、お久しぶりです。ねえ、神様になってくれるって、本当なの<笑>はい、こんな形で皆さんにまた会えて嬉しいです。でんで、本当にお前がドラゴンボールを使えるのかえー、っと、新しく作ろうとしたら100日ぐらいかかるんですが。でも、 で使っていたもものを使えば、すすぐにでで復活できますよいいぞじゃあバッチリじゃねえかそれで叶えられる願いはナメック星と同じ3つなのかはいではあの時のように1つの願いでたくさんのものが生き返ったりすることはできんのかえっそういうのはなんとか最初の調整でやれないことはないんですが。 叶えられる願いが二つになってしまいますよ。えそれだけのことでいいのそれでいい。そうできるようにしてくれ。では、すぐに取り掛かりましょう。これで、ドラゴンボールは復活したと思います。えも、もう見事だ。 こいつは確かに優秀な力を持っているようだ。よし。じゃあ、オーラがドラゴンボール集めてくる。ごはん。おめえもう特訓はいいから、セルゲームまで、ここでデンデンと遊んでやれ。えで、でも、いいからいいから、新兵すんなって。じゃな。